皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月29日、フラワーギフト券を交換しにメギストリスまでやってきましたが、ここではありませんでした。花といえばメギストリスという思い込みがあったようです。ガタラでした。どの花をもらうか悩みましたが、なんとなくマゼンタにしました。それを早速バザーに流しました。花の選択を間違えた気もしますが、それでもこの値段で売れるのはありがたいですね。 さて、ハロウィン会場で最大の楽しみといえば、やはりマギタスさんの仮装メイク術でしょう。皆さんは、今年はどの種族の姿になりますか私はやはり今年もウェディの姿になる回数が多くなりそうです。そして、忘れてはいけないのが、この期間限定の日課です。毎日3000個捧げるだけの簡単なお仕事で、福引き券が5個もらえてしまいます。これはぜひとも毎日やることをお勧めしたりしなかったりします。